皆さん、おはよううごござざいいまます。す。す。ムロックですありがとうございますさてさて本日はですねまたしてもちょっと大阪市内の方に来まして特定日のとある激アツのお店にやってお来ております激アツといってもねメインは無双なんでまああの今までも無双売ってたんですけど今日はゲンさんを狙いたいと思いますはいこれでゲンさん2回目の実戦となりますけれども前回はなんとか えー、勝利することができたんで多分ね20ぐらいだと思うんですよなんかここはまあ持ち球勝負で、えー、多少は頑張れるんで、まあ、2021ぐらいの台に巡り合えたらなと思いますできたらね2223あればいいんでしょうけど、まあ、でも多分ないんで、まあ、その辺になりますからまあワンチャンどっかででかい手玉になったら即逃げできるようなそんな作戦でやっていきたいと思いますそれでは本日もよろしくお願いしますオス いいやちょっと厳しいなあ17とかやろうな、まあちょっと空いてるなこれにしようか。 ちょっとね、状況的にはね、そんな空いてないんでね、まあでももう男なんで。 Thank you. もう何も言えない。 はいどうもお疲れ様でしたいやー寒い本当に寒いあ勝負もちょっと寒かったですね本当はね一日ね粘り倒したいんですよあんまり頻繁に来るお店じゃないし特備、まあ、やしやっぱりお店的には頑張ってたと思うんですよねたとえ2021でもあの前代その調整にやってると思うんですよで自分のはステージがちょっとね もう1つやったからだからまああんな感じのベースになったんでしょうけど、まあ、最初の見立て通りですねほぼもう2021までやろうなって思って売ってたんで途中ね上村下村あって24の時とかバグってありましたけどでもやっぱりね釘がそもそも少ないんでやっぱりあれぐらいになると思いますわうーんへそが開かないとね あの原さんはちょっと厳しいかなと思うんでまあまああのー、最終的にはもう回らないんで、まあ、プラってるうちに、えー、へたりやめっていう形でしたけども、まあ、でもやっぱり大事やと思うんですよあれでねもし出たらねそれはもちろん結果論やからどうなるかわからんけど出たらええけどね出えへんかったらねせっかく買ってるのにね回れへん台突っ張って負けてってなるとねもうストレス半端ないんで。 まあ、あれがやめきいいかなと思いますはい、あれがねもし23ぐらいあるんやったらもちろんね、えー、頑張るんですけど、まあ、なかなかそんな台はねこのご時世なかなかないですね、うん、まあまあでもお店的にはすごい、うんあのー、すごいあの頑張ってたんじゃないでしょうか上から目線で申し訳ないんですけどうん。 いつものね自分のよく行くいつものお店でまあ2021マール原産っていうのは絶対に存在しないんで<笑>感じでですねそうもあれから見に行ったんですけどまあ、うん、相変わらずというか18ぐらいまでの。 台かな18以上の台っていうのはちょっとないんちゃうかなっていうような感じでしたねただまあ源さんのね20打つんやったらもうその18打ってても一緒ぐらいかなって感じですねうんスロットの方は A タイプ珍しく、うん、アレックスとバーサスがちょっともしかしたら接点入ってんかなっていう感じのボーナス合算でした、はいまあ、合算だけじゃわかんないけどまあまあでもうんいつもの 鉢のつく日よりは、もしかしたら、よかったかもしれないです ね, う、まあ、ね、ここは固定取りができないんでね、手取りやから、ちょっとお見せするのが悪かった部分もあるかもしれないですけども。 まあゲンさんね93パーの恩恵を自分はまだ享受しているように思えないですね隣のねおっちゃんがおっちゃんも朝から爆練でいきなり一撃2万発とかねほんですぐまた速いゲーム数で当たってまた1万3000発とか波に乗ったら本当あんな感じになるんでしょうね自分はまだその恩恵を享受しているとは思えないですけどどっかでねああいうのも味わいたいなと思いますけどまああなる方が 珍しいと思うんでやっぱあれを頼ってはねなかなか全突破っていうのは難しいかなっていうふうに思いますんでまあでもこうやってね負けないことが大事だと思うんで負けずにコツコツやっていけばいつかそういう爆練する時っていうのにも巡り合えると思いますはいなのでまあま あ, あのコツコツコツコツやっていきたいと思いますこの短時間で3193回引いてんねんからうんねえ 下手したら1日ほんま1回2回っていうのもあるような分母やしまあまあようやったんじゃないでしょうかはいただまあ今から、えー、またいつものコースで早上がりしてるんでちょっとシースでもつまんで帰りたいと思いますそれではお疲れさまでした、えー